だるまの練舞は見に入るだけではもったいない手拍子打ってさあ、きっとやったらばいいということで皆さんぜひ手拍子も、ね、していただいて会場を盛り上げていただけたらなと思っておりますそれではだるまの皆さんお願いいたしますはい、皆さんどうもこんにちはありがとうございます愛知県名古屋市を拠点に活動しておりますだるまと申します、えー、素敵なご紹介ありがとうございます えー、私たち、えー、皆さんと一緒にエンドをしたいなと思いますのでぜひとも手拍子をしたいなと思ってるんですけども、えー、ぜひですね今回<笑>ちょっと皆さんにちょっと協力してもらいたいなと思うことを一つ、MC の方からご説明させていただきたいなと思いますのでそれではちょっと変わりますね。はいはい、変わりました MC の水です いましたらと踊り子がと今から皆さんにやってほしい手拍子をやるので演武よかったら一緒にやってください。踊り子のみんな 皆さんもそのまま続けて手拍子お願いします少ない人数ではありますが精一杯踊りますよろしくお願いします 少しですくらいで見もきっとにおい